寒い寒すぎる足がヤバ い, 本番行きますよいカメラ、OK、フォートト、OK OK、スタートどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですはいというわけでですね冒頭から出てきました映像いや普段ですね結構な頻度で編集をするんですけどもまあこの動画もですね編集してるんです結構着込んでも寒いんですよね特に足まあ一つスリッパあるんですよね、まあ、100均で買った でですね、まあ本題に入るんですけども「ええー、っていうですね商品を見つけたので今回ですねニトリに行ったついでにやっというより も, もうそいつを見つけに行くためにニトリ行ってきましたじゃじゃん サムネイルにも書いてるんで、もわ分かると思うんですけども、足ポカクッションです。こういう感じで、ちょっとふわふわした素材。足を入れるんですよね。編集していても寒くない。でもすでにですね、これ使ってるんですけども、こいつむちゃくちゃあったかいんですよね。い靴下入ってたら逆にもう無理すぎっていうぐらい。 冷え性の方絶対買った方がいいと思いますよ自分と同じようにやっぱデスクに座って編集をする人長時間座ってとなんか足元だけ寒いなっていうのはやっぱありますよね冷気とかただこれがあれば確実にですねもうほかほかなんでで、えー、っと気になる値段なんですけどもお、えー、なんが税込925円いや1000円しないんですよねこれ、まあ、とりあえず3 6る3 6のサイズです で, でもちょっと一つだけ心配があるんですよね 犬とのバトル犬とのバトルが繰り広げられたくっつくなくっつくなやめれや下でで下で、ね、ナビがですねもう見ているんですよこういうなんぬいぐるみ系も解体するんですよ欲しいんだろあっ言われたーはいということで今回はえ足ポカクッションの紹介でしたおおえ取られないようにしていきたいと思いますはいというわけで今日の動画は以上ですありがとうございました